今年はですね、えー、僕らの地元の田沼、二の間、田沼祭りのえ祭りをテーマにした踊りを踊りますので、お祭りのシンプルな楽しさ、えー、シンプルな喜び、シンプルな躍動感を、えー、踊りでシンプルに表現しますので、ぜひともですね、手拍子たくさん一緒にノイノイでよろしくお願いします。それでは、マイの皆さん、大きな声で行きますよ。よろしくお願いします。 のの夏の風物伊野源氏七夕祭り今年でなんと60回その合言葉は「燃えて!」 Ação! Posso ir? Ação!